はいえー、とキャンドゥのです、ねえー、とコンパクト折り畳たたみ焚き火台、えー、早速です、ねあね、穴を開けてカスタマイズしたいと思います、はいえー、ではです、ね、こちら、えー、キャンドゥのです、ね、組み立て式コンパクト焚き火台 えー、なぜ、ね、ちょっと魔改造をカスタマイズするに至ったか、えー、ちょっとお話しします、えー、とこちら、ですねあの実際1回ちょっと動画アップしているのであのその時にですねちょっと使ってみたんですけども、えー、途中でねよく火が消えます、えーと、これはもうちょっと空気がですねうまく取り入れてないのかなと思いまして、えー、ちょっと穴を開けてみました。 えー、と必要なもの、マキタの、えー、インパクトドライバーですね。もうえー、鉄鋼用ドリル、えー、と4ミリですね、あのー。三菱マテリアル製じゃなくても、普通にホームセンターに売ってるものでも OK です。えー、で、ドリルで穴を開けるためにこう、こういうね、えー、とブロックで穴を開けるときもう何個か開いてるんですけど、<笑>えー、こうう板ですね。と まあ、本体穴開けるプレートあと滑り止めのこうグリップがあると安心ですねはい、まあ、実際開ける時なんですけどこん、えー、な感じでですね押していきますただ木工用ドリルと違ってちょっとねあのー、押した方がいいです押した方がギューってね削れる感じになります 実際穴開はここにですねまあ隅こ と,、えー、と底板が来るんでえっ、ー、と一応このですね底板の方から空気が入るようにここに2か所ずつ穴を開けていきますちょっと下手くそなんでね不揃いなんですけどこれで燃焼効率が上がります 下側からこう空気がですね入ってこう上昇気味にですね上がっていくようにまあ煙突効果ですねこの効果を狙いましてえこの灰受けとまあ底面のプレートの間に穴をえそれぞれ4か所ですねえ開けてみました結構小さいのでですね、あのー 松ぼくりより松の葉っぱの方が透けやすいですね、はいえー、とちょ横にですね穴を開けるだけです、ね、この燃焼効率、うん、素晴らしいですね550円以上の価値が出ます。はい えー、マシュマロフォークはですね、一、えー、つはキャプテンスタックのもので、えー、と残り二つはですねあの、セリアのものを使ってます110円安い、えー、しかもちゃんと伸びるんですよもう穴を開けただけでですね、もうこんなに燃焼効率が上がります、まあ、マシュマロを焼くときはですね、少しちょっと炎が上がった方が、まが、あ、たくさんの子供でもう。 焼けるんで便利ですね。無印良品でですね、えー、買えるマシュマロ3選ご紹介します。小学生が挑戦、えー、食レポしてみました、えー。ちょっと小学生なんで多めに見てくださいね。焼きマシュマロは外がパリパリで中がトロトロなので。 マシュマロがとても美味しくなります今焼いているのはヨーグルトマシュマロですえこのヨーグルトマシュマロの味わいは爽やかなクリーミーのような味わいが美味しい食感でしたヨーグルトマシュマロ99円税込みです今焼いているのは一番大きいチョコマシュマロですこのチョコマシュマロの味わいは チョコが何よりまろやかでマシュマロを一層美味しくさせます。えー、チョコマシュマロで二百九十円税込みですね。何つね？ななにマシュマロだって。グダグダですね。それはそれはダブルチョコマシュマロです。えっと食べると食べると食べると。食べると トローリ外はパリパリになるんですが、中がトローリしてて、とっても美味しいです。中にはチョコが入っています。ダブルチョコマシュマロ、290円、えー。こちらもおすです。はい、これはダブルチョコマシュマロです。ダブルチョコマシュマロは私が一番大好きで、とてもおすすめです。マシュマロの生地にもチョコが練り込んであって、食べ焼くことで、 2倍のチョコの甘さがします。はいえっと無印良品のですねマシュマロのいいところなんですけど、えっと290円台のこのチョコマシュマロダブルチョコマシュマロは一個一個小包装なんで、えー、やっぱり衛生面的にも使いやすいですね。与党はモチモチです。えー、っと一番のですねおすすめは。 ダブルチョコマシュマロですねあのここだけ全然違いますあとあの今無印良品さんのサイトの方にも載ってるんですけど期間限定のクリームマシュマロこちらも気になりますね、えー、こちらの動画参考になりましたらチャンネル登録お願いします